待ってくれ、全部、全部、全部、全部、no、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全う全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全わけわかんないよエスポ全部、全ソイセクシ全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全、全部、全部、全、全、全、全、全、 《どうして俺の存在が南条を困らせてるのかわからないけど俺は南条を傷つけたことを後悔してる》キリュ俺南条が許してくれるなら何だってするから本当トに何でも? Ti, ah. Ah.》《パッティベイビーンマあしかしこうして改めて見るとやっぱり南条ってかわいいな。 じゃあさ付き合ってよえ言ったでしょ二人で先に進むのも悪くないってだから間違いない何条こそ俺が探していたシンデレラ付き合ってよ秋山と んごめ ん, なんじ条もう一度言ってもらっていいか桐生に秋山と恋人同士になってほしいの俺が昌磨とえ、うん、恋人同士に、うん、<笑>で最終的にはこうなってくれたらベスト <risa> ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! A ver, a ver, a ver, ver ¡Esto ver... es un espectáculo! ¿Qué está pasando aquí? Tenanjo-san, ¿cuál es tu autoridad? ¿Qué es tu a s t o r i d a d ¿Qué es t autoridad? d q u es tu autoridad? ¿Qué es tu a u t o d i d a q u é es t autoridad? d q u es tu autoridad? ¿Qué es tu a u t o r i a q u é es t autoridad? d q u es tu autoridad? ¿Qué es tu a u t o r i d a q u é es t autoridad? d q u es tu autoridad? ¿Qué es tu a u t o r i a q u é es t autoridad? d q u es tu autoridad? ¿Qué es tu a u t o r i a q u é es t autoridad? d q u es tu autoridad? ¿Qué es tu a u t o r i a q u é es t autoridad? d q u es a u t o i d a d ¿Qué es t o q u é es tu a u t o r i a q u é es t autoridad? d q u es autoridad? ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿Qué es tu a u t o r i d ウジョシモードみじゃなくてなんで俺とたまで DL 本書いてるんだお願い私の作品とファンのために Akia もえきあってよえる。<laughs> リュ由に女の子の恋人ができたら健康どころじゃないし、主役が女の子に寝取られるピーエルボンとか売れるわけないし。これで何が起こるのか。覚悟してよね。キリオの恋人は私が全力で邪魔してやるんだから。